皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ生体院です本日は「腰痛と仕事依存症」というテーマでご提案させていただきますあなたは仕事に依存していませんか依存というと薬物やアルコールやゲームや恋愛などがありますご存知のように生活に大きな支障をきたす習慣を依存症と言います仕事を一生懸命することは良いことです しかし腰痛がある場合体が SOS を出しているのかもしれませんそして仕事依存症は腰痛だけでなく最悪な場合過労死の可能性も出てきますもしあなたが毎日仕事ばかりして腰痛を感じているようであれば参考にしてみてくださいそれでは最初に海外の研究結果をお伝えします2012年英国サウサンプトン大学 デ イ, ビッドデイビッド・コガン教授を中心とした研究結果では腰痛の要因を2つ発表しています。要因1、週労働時間が60時間以上。具体例を挙げます。週労働時間が60時間以上とは、週休2日として1日平均で12時間働くことになります。要因2、職場の人間関係のストレスが強い。この2つがある場合。 腰痛を引き起こす危険因子であると発表しています次に日本の研究結果です行われた期間は2つ2013年東京大学精神保健学分野と労働安全衛生総合研究所2つの共同機関で 過去1年間仕事依存症でない人と比べて腰痛が2倍近く多いと発表していますあなたの仕事環境はもしあなたの会社がブラック企業で残業が当たり前になっておりそして腰痛が続いているその場合は環境を変えることが解決策となりますしかしそうではなく事故の性格が原因で残業や休日出勤をしている場合解決策は何でしょう 自分の内面をほんの少し変えることが必要かもしれません内面の問題点仕事に対しての思いが強く平日は残業休日も出勤するたまにならいいのですが当たり前になっている状態を仕事依存症またはワーカーホリックと言います完璧主義責任感が強いプライドが高い仕事の分散が苦手 これを一言で言でうと言えますその場合は外部からのサポートが必要かもしれませんそれではさらに進んであなたも腰痛と仕事依存症腰痛とストレスと調べてみてください国の機関厚生労働省の職場における腰痛予防対策指針でもストレスが腰痛に関与していると説明しています 長引く腰痛がある方で仕事依存症を薄々お感じの方はこれを機に心と体のバランスチェックをおすすめします。ハートカイロでも腰痛を回避しつつ快適に仕事ができるようにサポートしています、はいえー、今回のです、ねえー、情報についてはこちらの「新しい腰痛対策 q a 二2 1